お久しずく見違えたよこの後と会いに行こうと思ってたんだ探させちゃって悪かったね い, いえ私が待てなかったのですお兄様あっあっと<小さい>っと 愛したかった